厳しい局面をくぐり抜けてきた経験値が勝利につながった。前回準優勝で世界ランク14位のチャッスーペア、こと松村千秋、30、谷田康馬、28、組が9から8で勝利し予選リーグ開幕3連勝を飾った。強敵の吉田千奈美、31、清水哲郎、35、組を下した。 谷田は今シーズンはツアーでも劣勢で戦ってきた。焦らず確認しながら勝てた、と胸を張った。第3エンド E 終了時点で2から6とされたものの、同時なかった。第 4E でパワープレイ、ストーンの初期配置を左右どちらかにずらすことを観光し、きっちりと3点をもぎ取った。 5から7で迎えた第6位では、松村がラストドローでのロックのジグンストーンを円の中心へとタップ。これが決まり、3点をダッシュして逆転に成功した。2人は1月上旬のベイツアーで優勝。世界レベルで経験を重ねてきた。松村はあまり焦らずに、その後どうやっていけばいいのかを確認しながら、いい試合運びができていたので、勝てて嬉しいです。 と噛みしめた。予選リーグは7チーム総当たりで争われる。翌23日以降の試合も、自信を胸に光に立つ。藤沢さつき、昔ながら再現、デミニスカ着用、藤山ペア開幕に連勝。カーリング日本混合ダブルス選手権22日は金な市緑スポーツパーク。 一時リーグが行われ、十八、十九年大会優勝の藤山ペアこと藤沢さつき、ロコソラーレ、山口つよし、S、C、軽井沢区、組が C 組で横山ケツ、森本豪組を十一から一、チーム北村を十一から三で下ろし、開幕に連勝を飾った。C 組で二十一年大会覇者の吉田優里香、ロコソラーレ、松村優太、T、M、軽井沢、 組も開幕に連勝。B 組の松山千秋、中部電力、谷田康馬、北海道久保田、組は吉田千なロコソラーレ、清水哲郎、コンサドーレ、組29から8で競り勝った。過去2度の優勝経験を持つ藤山ペアが実力を見せつけた。2戦ともに大差をつけて圧勝。開幕に連勝とし、藤沢は波はあったけど、明日につながる。 と、手応えを示した。藤沢は21年大会に引き続きカーリングでは珍しいミニスカートを着用。女性はスカートが主流だった時代があった。セーターもなんですけど、昔ながらのウェアを再現するべくこの格好でさせていただいております。と、歴史を重んじる服装で挑んでいる。今大会のテーマは、スマイルパワー。 二人しかいないので試合の雰囲気を大事にすると意気込めば山口は藤沢マニュアルを作っていきたい。少し攻略してます、と楽しげに笑った。